こんにちは今回は東京都心を南北に貫く2つの重要な通りを皆さんに紹介しますドライブの様子をお楽しみください上野駅前から南下して秋葉原神田を経由し東京駅の東側日本橋京橋を過ぎて銀座から新橋へ至るこの赤い線で示している道は中央通りといいまして大変有名な江戸時代から続いている歴史ある道ですこの道の下には地下鉄の銀座線も通っていて日本の一大繁華街です終点の新橋から折り返し 今度はこの中央通りのほんのすぐ東側を通っている昭和通りを皆さんにご覧に入れます。昭和通りはまた中央通りの補完的な役割も果たしていて、中央通りとは随分雰囲気の違う大きな通りです。この地下には地下鉄日比谷線が通っています。どちらも大変魅力ある道路です。こんな短い距離ですけれど、これほど色々と喋れるのか、東京の中心にはいろんなものがあるということを楽しんでいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 中央通りの始まりは JR 東日本上野駅の目の前ですこの交差点を左に曲がることで中央通りが始まります今回は自動車の運転を安西さんにお願いしていますご協力いただいて誠にありがとうございました画面の左側が神田東京方面です上野駅前はいつでも人でにぎわっています JR のガードのその奥にそびえる高い山これは昔寛永寺のあったところ上野恩賜公園としてたくさんの人が集まります国立科学博物館国立美術館 東京、芸術大学、上野動物園などがこの奥の山の上にたくさん揃っています左側、年末のお買い物で有名なアメヤ横丁です右側には京成電鉄の上野駅があります JR の上野駅とは少し離れていますこの右側には忍ばずの池などが控えますまあ、しかしここからでは建物が高すぎてもう見ることができませんしかしこれほど大きな道をどうして作ることができたのか東京にはね人がいっぱい住んでますから大きな構造物を作るのはなかなか大変なことです その歴史は江戸時代までさかのぼりますが1640年代のことだったかと思います明暦の大火という江戸市中のほとんどが焼けてしまうとんでもない大火事がありましてそしてその火事の反省からなるべく火事を燃え広がらないように都市と土地の間隔を空けようということで大きな道路を作ることになったようですその道路を広小路と言います現在でも東京にはいくつか広小路という地名が残っていますがこれは江戸幕府が当時設置させた広小路防災の施設その土地の名前がそのまま残っているのです 左側のこのこ松坂屋大昔から使っていいる古い建物とてもそうは見えませんが中のエレベーターは大変レトロですしばらく進んで現在もう御徒町は過ぎました山手線の駅で言えば次は秋葉原です日によってはこの先のところ歩行者天国といって自動車の運転は全部やめさせてその中をたくさんの人たちが歩くということをするそうですいつでも歩道が混んでいますのでそういうことをしたくなるのも無理はありません 中央通りも秋葉原のあたりへ来るとやはりサブカルチャーの街とか電気部品の街とかそういった雰囲気が漂います人通りはこのあたりが一番多くなります秋葉原も元々は何もなかった広大な野原のような場所だったようですだから秋葉原本当は秋葉原と呼ぶのが正しくはないようですがここもやはり火事の対策で大きな空き地とされていたところその後明治になってからここへ鉄道を通すことになったので 山手線京浜東北線総武線上野東京ラインなどが数多く集まる鉄道の重要な交差点として現在は発展しています沿道を見ると本当に多くの人が割と無秩序に歩いているそんな光景も見られます中央通りを横断するなんてねそんな怖くてできないと思うんですがたくさん人がいっぱいいれば変な人も中には生まれるんです渡っているこの川は神田川です右側ににやはり戦前に作られた古い橋 万世橋の欄干が見えましたたそそしししててて今度はははは中中央央線線をくぐりりりままますすこののの右側にかつては中央線の万世橋とといいう駅駅があっははっきりと残っていますしばらく皆さんに早回しでご覧いただきましたがこの辺りが神田です奥にちょうど神田駅を出発していく山手線とその情報を通過する上野東京ラインが見えます神田と呼ばれる地域はどうも東京ではかなり広いようですこっから12キロ歩いていったところも神田と呼ぶことがありますからね私も一体どこまでが神田と扱えばいいのかよく分かりませんが もともと神田山という大きな山があったのでその山の周りを全部神田と呼んでいたようです山はなぜないのかというと東京湾の埋め立て江戸湾の構造を作るる時などに全て埋め立てで山を切り崩してしまったからだそうですだから多分山がもともとあった後その周辺はもう大規模に神田と呼んでいたんじゃないですかだからその地名があちこちに現れるわけですねここから先神田地区より日本橋地区に入ります 神田と日本橋の境界はどこかと言いますとはっきり残っておりまして今川橋という交差点があるんですがこれを越えた先にもともと30軒堀川という川があったようです現在は今川橋という橋も消えてしまいその川も埋め立てられて小さな細い道になっています昔ここに存在していた30軒堀川を越えるとそこからは東京と中央区日本橋地区に入りますもうすでに車は日本橋を走っています 右側には高い建物がずらっと並んでいます相当豪華です全て三井グループの土地です多分そうだと思います少なくとも三井グループの建物が建っていることは間違いありません立派な商業ビルもともと江戸時代にここに三井高利という人がやってきて越後屋呉服店を開き現金掛け値なしの商売でお金を儲けましたそのお金を使って幕府御用達の両替商金融機関をやりましたお金がもっと増えて ももととここにあった越後屋呉服店はどんどんその土地を広げてまあ、越後屋呉服店だけになったわけではありませんけれども相当この辺りの土地を全て買い上げるということになったそうです越後屋呉服店は現在三越本店としてここにやはり営業を続けています三越の本店が大正3年確かそれぐらいの建設でそしてこちらの三越の西館これもですね相当古かったこれも戦前の建物だったんじゃないかなどちらも日本橋のシンボルですそして日本橋の北側の交差点のところへやってきました 今室町を過ぎていよいよ日本橋を渡ります上には首都高都心環状線が通っていますここに日本道路原標が埋められていますここが日本の道路の起点ということになっているのです日本の道路の起点となっているその道路そこはただ中央通り1本だけが通ります車は今日本橋の交差点に来ましたこのあたりからはまた街の様子が随分変わりますまず先ほどの日本橋を超える手前のところ 三越の周辺は日本橋北詰めと呼びます日本橋の北側ですこの辺り日本橋の南側は日本橋南詰めです南詰めの一つのシンボルがやはり戦前から立っている古いデパート高島屋です高島屋は日本で初めてだったと思います重要文化財のデパートということになりまして1階のところから中を見渡すとそれはそれは豪華圏なんです中に入って歩くだけでも楽しいのかと思いますそしてそれを過ぎるといよいよ町の雰囲気が変わってきます この辺りはどうしてこのようなオフィスがかなり整然とした雰囲気になっているのかといいますとさっきの日本橋北詰はもともと江戸時代は町人たちがたくさん住みそして商売を栄えさせていたようなところでした。 対して、この日本橋南詰はもともと江戸時代には武家屋敷がずらりと並んでいたようなところでしたそしてその侍たちの土地は明治になった後はは全て使わないということになりましたので、まあ、おそらくはどこかが買い取ってそしてまた再開発ということになったんでしょうだから割ともともと土地の所有者がまあ明治になった近代では存在しなかったそのような場所がこの日本橋の南詰、そして京橋地区ということになります 日本橋の南側と北側で土地の様子が若干違うのは古く遡ってみれば江戸時代の身分制度や封建制度の名残とそのように考えることもまあできるのかと思いますさて前方に見えてきました銀座京橋と書いてあるこの文字ですがその上を通っている高速道路これをくぐりますといよいよこれから銀座ということになりますもともとここには汐留川という川がかかっていました現在は川は埋め立てられてその上に高速道路がかけられています もちろんだから当時はこの中央通りを進んでいけば橋によってこの汐留川を越えるということになったわけですが現在も橋の名残がいろいろと見られます例えばまず道がちょっと盛り上がっていますがこれはまあ若干橋の名残と言ってもいいんじゃないかと思います実際こういう形だったのかどうか私は分かりませんがさらにもっとはっきりした形としてこの紳士服の青木の少し前方に昔ここにあった壮橋の柱がそのまま残っています 日本橋、京橋、新橋京新と、どれも大変立派な橋でどうも宝玉が掲げられるほど立派な橋であったようですこの先いよいよ銀座というところですが残念ながら本日中央通りは歩行者天国で昼間自動車が通ることはできないようでしたもっとも夕方の6時以降は通ることができるようになるそうでしてじゃあまた後で来てここから先は夜の景色を皆さんにご覧いただくこととしました後で来た方がねもっと綺麗な景色になりますよ これが日本で一番地価が高いと言われております銀座の夜の光景です大きな交差点を一つ過ぎるごとに1丁目2丁目と進んでいきます2丁目と3丁目の間には大きなデパート松屋銀座がありますちょうど今ウィッフィーとコラボしているようですこの建物かなり新しく綺麗に見えますが実は大正時代に終わりに建てられた相当古いものです今銀座の3丁目まで来ました銀座はちなみに全てたどると8丁目まであります そして基本的に縦にまっすぐ進めば1丁目2丁目と進んでいくかなり分かりやすい仕組みです今度左側の建物は三越の銀座店右側は和光本店です両方とも戦前に作られました爆弾が当たってもとりあえずは大丈夫だったようです4丁目の交差点を過ぎてもなおもきらびやかな街が続きますところで道は片側2車線となっていますこれはもともとは1車線1車線の道でした この道路の真下に地下鉄の銀座線が日本でいち早く完成しましたがしかしそれでもなお戦争が終わってしばらくの間さらに地上には東京と電車の1号線はやる1号線を名乗る路面電車の路線までありました要するに2階建ての鉄道がここに敷かれていたということになりますそのため自動車を走らせるのはかなり大変だったようです1960年代の銀座の映像を見たことがありますけど東南アジアを走るタクシーのようにねもうぶつかって。 なんか何人も1日に死んでるんじゃないかみたいな、そんな危なっかしい運転をしておりましたどんどん進んで、今自動車は新橋に近づいてきています銀座は氷橋から新橋にかけてまでの間です今ここが銀座7丁目そして8丁目に新橋があります一番終わりのところ、年中クリスマスツリーが上がっています、ここは白品館明治時代にはここに立派なビルが建っていました そして一番終わりのここが銀座新橋と掲げられている汐留川のあったところそれを過ぎると新橋駅まで至るということになりますその後もう一度また戻ってきて銀座を逆向きに皆さんにご覧いただこうと思いますせっかく素晴らしいところですから中央通りの終わり銀座のところは皆さんにも何度も見てもらってまあそれで構わないかなと思えるぐらい東京の自慢の景色ですもともとこの辺りが半島の突端だったようです 今では考えられないことですが、実は徳川家康が入ってくるまでの江戸はもうこの辺り、銀座のところまでで、陸地は終点ということになっていて、そして今の東京駅とか、それから築地の辺りはもともとすべて海だったそうです。銀座のところ、中央通りの沿道は元から土地があったところで、ちょうど中央通りが海岸の中、えちょうど海の中道のようなところを突き切っていく。 まあ、もし大昔から存在していた道路だとすればまあかなり気分最高な渚のドライブウェイまあそんなところだったんじゃないかと思います全く今の景色からでは想像することができません中央通りの脇にもともと存在していた日比谷の入り江それはどうも神田の山を崩してそしてそこに土を入れて埋め立てて現在の土地になったようですまたもう一度4丁目の方面を目指して自動車が戻ってきました今ここが銀座の5丁目かな次の交差点が日本で一番立派なところかと思います かねている皆さんに銀座の空襲のお話をさせていただいています最近視聴者の方から新しい情報をいただきましたこれまでは地下鉄の銀座線から空襲の跡を見ることができるというお話をしていましたが画面のちょうど矢印のところここわかりますかね下がちょっと道がくぼんでいて近くに行くともっとはっきりわかりますが昔どうもここに爆弾が落ちてそれを大きな穴が開いた跡を埋めて現在もあのような名残くぼみが存在しているのだそうですそれではこれで中央通りの紹介は全部終わらせていただきます ただこの中央通り今は新型コロナウイルスの関係でこの時間でも随分道が空いていますがもっと普段は流れが悪いはずです夜だからねもっと本当はタクシーとかがもっといっぱい出てきているはずなんですがその台数も少ないし夜に銀座に出かけるという人もいないからスムーズに抜けられるけれどいつもは全然進みませんそんな大変な中央通りを救済するためのもう一本ありがたい道路が存在していますそれがこちらです後方に新橋の交差点そして中央通りに入りました このまままっすぐ進めば銀座日本橋神田上野と進んでいきますがそうではなく右の車線に入って地下道に入ります前方にそびえる銀座の街並みを上目に見ながら地下道へ結構道が狭いそうです1960年代に作られたこの古い道を通って車は昭和通りへ抜けていきます昭和通りは銀座にとっての高速道路のようなものです銀座の車の台数があまりにも多くまた道の流れも悪いので脇の昭和通りを使って逃げて そしてスムーズに東京の一番混雑しているところを抜けてしまうということができるようになっています新橋から地下道に入るともう銀座を完全に通り抜けて新京橋というところまで出ることはできないようになっています今アンダーパスを越えて地上の区間に入りましたがそれでもまだ車線を変わることはできません左側にはガードレールが並んでいますそして引き続きアンダーパスへ入ることになりますこれが昭和通り名物のアンダーパスです この昭和通りと並ぶ中央通りはどちらも途中晴海通りや八重洲通りなど主要な幹線道路を横切るということになりますその時に主要な幹線道路同士が交差をするとやはり渋滞の原因ということになりますがこの昭和通りは大変道幅の広い道路でなんと片側5車線もありますそのため2車線ずつ真ん中にこのようなアンダーパスのある区間を設けてそして主要な道路との交差を完全になくしてしまうということができるのです そして、いわゆる銀座のエリアは、すべてこの昭和通りはアンダーパスで抜け切ることができ、信号を一回も経験することなく、銀座を過ぎてしまいます。今、アンダーパスが終わったと思ったら、またすぐアンダーパスが続きます。しかし、もうあそこには高速道路があって、もう早くも銀座が終わってしまうのです。この高速道路は先ほど皆さんに紹介した汐留川です。今、新京橋のところまで来ました。そして、またもやアンダーパス。 そしてこのアンダーパスのところを見ていただくと左側に地下駐車場が存在しているのが分かります東京にはもうほとんど土地がありませんのでこのアンダーパスを上がってくるその地上の部分の間地下にはやはり空間が残っているということになりますからそこもきちんと活用し駐車のスペースとして活用しているわけですそしてまたこの昭和通りの地下には地下鉄銀座線が通っていますまた地下駐車場の区間が終わるともう一度アンダーパスということになります今 大通り、八重洲通りと交差をするところですが全くそんなことを気にしなくてもどんどん進んでいきますタクシーの運転手さんなどもアンダーパスを使われることがあるんですがあまり慣れていない方だとあれこっから先アンダーパスに入っても大丈夫なんだっけな結構不安になることがあります乗客の方も詳しくなっておけばさらにこの辺りは速やかに抜けることができます多分東京とか神田辺りから新橋へ抜ける時この昭和通りを通るのが鉄道よりも速い最速ルートということになるのではないかと思います ところでなぜ片側5車線もあるこのような巨大な道路が作れていたのかと言いますと実はこの昭和通りは元々関東大震災が起こったことに起因して計画をされたものです関東大震災でやはり大火が起こり東京中が焼けてしまいましたせっかく焼けてしまったんなら新しい都市を作る時により将来のことを見据えた強い設計にしようと大きな道路を作って横幅1 0 0メートルもある昭和通りを作るという計画が持ち上がりました しかしさすがに横幅 100m は広すぎるということで 44m にそれは縮小されるということになりましたがまあ、しかしともかくやはり横幅は 44m かなり広い道路となりましたそしてそれはもちろん将来にわたってもう一度火事が発生した時にそれを延焼させないという効果もあったでしょうしそれから戦後の高度経済成長の時に上に首都高速道路を通したり下に地下鉄の日比谷線を通したり地下の駐車場を設けたりそしてさらに スピード感を持って越えることができるアンダーパスを設けたりすることに使われることになりました昭和通りのスピードはもうこの辺りの主要の幹線道路とは一線を画す素晴らしいものです今江戸橋を渡ってもうすでに神田日本橋の境界の辺りまで来ていますこれが昭和通り最後のアンダーパスですあっという間の光景です皆さんにはほとんど映像をカットしたものをご覧に入れていませんさっきの中央通りのゆっくりとした感じあれもまあ川で 簡単な小舟に乗って遊覧をする感じで良かったですが、こちらはもうまるでジェット機のような進み方です。あっという間に全てのアンダーパスを抜けて、もう神田今川橋の近くまで戻ってきています。この後はアンダーパスから左に入って、みんな一つの昭和通りを仲良く走り続けるということになります。まあ、ここでアンダーパスが終わるのはもっと先まで作ることもできたでしょうけれど、しかしもう必要ないということなんでしょうね。 多分中央通りの2倍か3倍ぐらいの速さで来てるんじゃないかなまあ体感的にはね、5倍ぐらいの速さなんですけどともかく凄まじいものがあります今川敷に戻ってきましたそしてその後、左折してもう一度中央通りを通りここから先は東京駅方面に向かいます この動画はここで終わりとさせていただきたいと思いますがもしこれが面白いと思われましたらまあ、チャンネル登録とか高評価してもらってもいいんですけどそれも嬉しいことなんですが引き続き内堀通りと外堀通りの動画をご用意しておりますのでそれを近日中に公開いたしますからまたご覧いただければと思います東京駅の日本橋口の目の前を通って今山手線の内側皇居の目の前のところまで来ましたこれから内堀通りをぐるりと一周その後は外堀通りを一周してさらにその延長上にある 東京湾岸有明方面を目指します是非お楽しみくださいご視聴ありがとうございました